足の悩み、いつ解決されるでしょうこの頃の汽車や電車に乗ることはそれこそ決死の難業供養電車や汽車に乗るだけで大きな労働だと通勤者の一人がぼやいていました 平和日本再建の大動脈であるはずの交通機関は最近まさに恐ろしいほどの混雑ぶり国民大衆にとって食糧不足とともに最大の悩みの一つです「機関車石炭車こんな危ないところにでも乗らなければ」 親の死に目にも会えず足りない食料も補給できない始末ですこれが毎日の通勤電車となると人務人にとって一日中で最も激しい労働です「押す蹴る突き飛ばすあ」こんなことはし飯前。 やっと乗り込んでも壊れたドアからは遠慮なく間奔がけ組み満足なすり皮も網だもなくこんな状態が戦後半年にもなるのに少しも改善されませんそれなのに今度運輸省は鉄道運賃の大幅値上げを発表して一般から非難労働これに対して各方面の意見を聞いてみました今回 鉄道運賃の値上げを実施いたすことに相なりましたがその理由は最近における物価の急激な高騰と従事員の待遇改善のために鉄道営業費は50億円以上にも膨張しまた戦時中鉄道が全線にわたって非常な戦果を被りましたその戦災復興費に充てるためでありまして。 それによって極力輸送サービスの改善向上を図り。国民各位に再び昔のような愉快な旅行を願う試みであります。このインフルエンの時ですね。双方自らがインフレを煽ってやるっていう。そうですね、スタンプと。もし目余りになったら、我々はもう。すぐその日から働け な, くな、働けなくなって、出なくなる。 赤字だったら、千字ごとくで飛ぶぜその他でまたなるべきで、最終課税に等しい運賃、うん、の値上げは、は絶対に反対。です。当局は、我々従業員の待遇改善のため、値上げが必要だと言っていますが、人件費の増大を、直ちに運賃値上げによって、一般消費者、ことに定期乗車券の値上げは絶対反対。 戦時中は軍需品の輸送ですっかり完了化し民間の貨物など点で相手にしなかった小運送も近頃ではだいぶ改善されてきたようです総元締めの丸通2では4月1日より5月末に積まれサービス雇用運動をはじめ相談所を設け従業員組合への結成とともに社内の民主化を図り貨物輸送のスピードアップを図っております運輸省もこれに倣って もう少し記者を動かす3段ぐらいはしてほしいものです<音声>商船電車組合幹部2名の給食処分をめぐって国鉄問題はさらに紛糾中央労働委員会が調停に入りました末広委員長給食除名処分を妥当と認めれば労働者側の徳田新畑両委員はこれに反対しましたが受け入れられず 組合側では、労働委員会のこの調停を、労働者に対する圧迫だと、攻撃しております。六月十日、時の記念日、放送局では毎日、正確な時刻を皆さんにお知らせしています。 知事をお知らせいたします果たして時が正確に守られているかどうかまず鉄道昔から日本の鉄道は世界一時間が正確だと言われていましたがこの日東京9時6分着の列車は13分遅れました14日には地方長官会議9時に開始の予定ですがこれも落第一番遅れたのは何県の知事さんだったでしょうか ところで、ここれは警視庁に集まった落とし物、こんなにたくさん時が忘れられているというわけです佐世保へ上陸した満州引上民は5月28日それぞれ汽車に乗ってふるさとに向かいました。 もう疲れ切ったという様子です。そうでしょう。生きるか死ぬかという長い長い旅を続けて、今やっと日本にたどり着いたのです。もうここまで来ればという気持ちなのでしょう。マーチはどこに生まれたんですか。編州長の工場というところにありました。はい。もうマーチの子に生まれたんですか。ええー、16年ばかりでありました。<笑>長い間の。 決勝も水が荒れございます。あちらの台風の状態はどうです。上手かねえで。おお、さあ、残念だですね。だが、この気の毒な軍国主義の犠牲者たちに対して、政府の救援策が一体あるのかないのか、気の身気のままで放っておくのかどうか。 この偽らざる気持ちですこのさ様を見るに見かねた一軍の学生たちが品川駅で誰に頼まれたのでもなく列車の着くたびに親切にこの人たちを迎えています。 アナウンスをももっとと気持ちのの良いものにといにう声の交換室の注文に応えて東京鉄道局では声の講習会を新橋駅で開きましたそれでは調整を与えます職員の方とね引き上げ情報の方が非常に乗っておりますからね感謝の意を表するようご苦労様というような言葉をですねかけてもらうようにしてください皆様に申し上げますこの列車の前3両には。 職員の方々や引上げ同胞の方々がお乗りになっております引上げて来られたこれらの方々を心から温かくお迎えいたしましょう先生方は放送局の秋山アナウンサー設置やってらっしゃることならもう入ることはすぐ早く外側電車へ日本の主要幹線東海道本線安土の戸川間に 4月26日午前5時55時分またまた列車事故が起こり69名死傷の惨事となりましたこの日東京発文字行き急行第5列車が故障のため停車中下り貨物列車がこれに追突文字行きの客車2両をめちゃめちゃに破壊しました原因は機関士の過労のためと言われています 現在までの重症者58名死者11名しかもそのうち帰国を急ぐ中国人朝鮮人多数が含まれ事故頻発の折から広く問題を投げかけております8月27日朝5時34分東海道線三島間南館 関音松トンネル内で下り1167貨物列車の後部重量が脱線転覆しました原因はレールの不良のためと言われています最近このような国鉄事故が頻発しますがその原因は戦争中軍閥政府がめちゃくちゃに使いっぱなした結果であって従業員もまた休むいとまもなく古希使われてといわれています一方最近の国鉄の修理工場へは 壊れた車輪や焼けたばれたモーターが2から次へと運び込まれてきます。新中軍から少子を授けられた大井高貴部では連日連夜修理に忙殺され7月中にモーター204区を修理したと言われています。首切りに反対しつつ従業員の必死の努力が続けられています。 一方、広島では国鉄の整理がきっかけとなって工房で首切りが始まるかもしれないというので8月21日駅前に従業員大会を開き首切り絶対反対を決議しましたさらに8月27日東京でも首切りに反対して婦人部大会が開かれましたご存知のように私たちが今路上へほっぽい出されました時には何をが待っておりますか これは日本国でなくて、日本民族を滅亡するより深に道のないこと。この際よくよく聞いていただきたいと思います。国民に対してもアイスマンと。ユーズも早く対峙したいと思っています。委員組合の葬儀はついに交渉成立せす。五月10日午前0時ゼネスト。 横浜の大小74隻は一部を除いて一斉に怒りを下ろし各く全国では 4,000 隻に及ぶ船がゼネストに入りました一方国鉄ではゼネスト反対から総連合と歩調の合わぬ大阪名古屋文字の安地総連合の代表が9月9日運営に平山次官らを問い総連合とは別個に交渉しました これに対して東日本を中心とする本部側の総連合では翌10日原宿の本部で総総委員会を開く、9月15日で榴ネスト断行を決定これに応じて東京・田町電車区では職場大会を開いて榴ネスト断行を避ける では駅前に各組合が国鉄デネスとは全労働者の問題であるとして応援のデモを行いましたかつて大陸の大企業はついに12日議会でも問題となるに至りましたこの国鉄デネス並びに会員会場における会員のそのストライこの問題をめぐって政府は 何らかの確信を持っておるのか。国民の体制、生活と。国家の基本物資の輸送に対して。短時間だから決める責任を国民に対して負うことができるのか。制御をしなければ。国有鉄道の。合理的経営はありえないのであります。結論、テレストや排除もすると。国民に。 なは高ではあります確て国鉄総連合と鉄道当局はゼネストを目前に12日夜最後の交渉に入りました果たして交渉なるか決裂ゼネストに突入するか同日午後12時に至るも衛星は予想を許さぬものがあります 4月9日から裏日本を襲った猛吹雪はついに鉄道を止めてしまいました。ところがラステル車を動かす石炭が新潟にはもう全くありません。 そのため、ラッセル車もロータリー車も動きが取れず1時間でやれる仕事を今1500人の妊婦たちが大あらわでやっています<音楽> 12月18日午後8時上野発信越線金沢行列車が19日未明田口関川間下り勾配を進行中折からの猛吹雪に崩れた畜生に突入 台, 車2台、客車4台が脱線転覆、後部機関車は関川崖下2 0ルに転落して即死11名重軽傷者72名を出すという惨事を引き起こしました<音楽>雪の中を困難な復旧作業が続けられ5日目の23日ようやく上下線とも回数の運びとなりました 運輸省では正月の4日から列車の大削減を行いました鉄を全にこの列車削減によって急行も二等車も全部廃止このため方々に車両がごっそり溜まっています 茨城では石炭をいっぱい積んだ貨車が石炭がないので立ち往生という新現象駅には貨物が山をなしわずか23本の列車に乗客は目の色を変えて決死的突撃を試み国鉄労働組合の青年行動隊が必死になって整備しています 組合でではは1月7日ここの政策には反対であることを表明列車の削減というものが現在の政府の決裂な闇政策の必然の帰決であるということを暴露する必要がある我々従業員の手でこの石炭危機器を打開するための具体的な方策をされてこれが客観的に見て我々で運転して列車を増発して というような段階になれば、組合で列車を動かすというようなことを考えなくてはならない。2月25日午前7時50分頃八高線、球川、東飯能間で満員列車転覆師匠役1000人及ぶ大惨事を引き起こしました。列車がカーブに差し掛かった時、この連結器が外れ。これから先はそのまま進行。これから後は無残に崖下へ。転落。 すべて国動車のためことに3両目は跡形もないくらい木っみじんになりました最近我れに見る大事故で現状は3両極めております26日正午現在死亡者190遺族の人たちが身寄りの死体を探して歩く姿はひとしお涙をそそりました 買い出ししの人たたちでした世に入ってもなお遺族の人たちが続々集まってきました。 進発しやすいこの市の事故を今後どう食い止めるか現場へ急行した下山東京鉄道局長に聞いてみましたこの対策についてはこれで、えー、徹底的に事故の原因を調べまして再びこういうこともないようにあらゆる努力をしてやりたいと思っております る2月25日の八高線列車転覆の現場では28日供養が行われました一方立地検証は浦和検事局の手で当の乗務員を同行して連日行われましたが直接の原因は運転士の過失と3月4日認定されました現状の検証や機関士の取り調べをいたしました結果 レールや連結器には何らの異常が認められず結局機関車の運転上の回転に危険することが発明されましたしかし事故の起こる危険はまだまだ他にあります機関車の多くは古くて傷んでおり速度計のないものや壊れているものが多く乗務員が勘で運転していると言われていますブレーキも車輪をぴったりと抑えず 隙間ができているので汚いものがあります。資材不足がその原因です。レーを測ると、その振り減った様はひどいもので、表面が減っているばかりでなく、このように原型を止めないくらいのものがあります。真ったりが腐っています。ここにも脱線の危険があります。 鉄道局では昼夜兼行で直していますが事故をなくするには何よりも資材が闇に流れないようにインフレが資材の生産を妨げないようにすることが第一だと現場の人たちは言っています。 復元20 200名の警官隊が有名な闇列車を松戸市で襲いました常習闇列車と言われる陽磐線青森発202列車は松本まりとなり荷物を持った人たちは片っ端から取り調べを受けました荷物見せてくれな い, いんですよ中城店へ。 運動を見知られるようにしてくださいけどそういうの流行るどんどんしますから本職の闇屋さんはそれと知りや染めを置き去りにしていち早く姿を消しましたこんな姑息なことをするより闇がいをしなくても済むようにしろと手てかかる人もあり泣き落としにかかる人もあり 時ならぬが演じられました値上げをしようとしている矢先またも列車軸が起こりました7月1日午後1時過ぎ 山陽線光下松間で東京発801列車が脱線機関車もろとも客車4両が転覆して死傷者74名を出しましたこの辺は度々事故を起こし前から危険だと言われていたところです度重なるこういう惨事は国鉄再建の前途に暗い影を投じています を普及する衛星列車ができました11月1日には皇后陛下高松宮が厚生省の作ったこの走る衛星展覧会を見学されましたこれからこの列車は各地を走るそうです安い都書館の手でテープが切られて東京勝時橋の都内電車開通式は12月23日行われました 隅田川にかかったこの橋は船が通る時には上へ跳ね上がりますこの市の海平橋に前車が通るのは東洋に一つしかない珍しいものです 7月5日午前10時10分ごろ名古屋鉄道瀬戸線堀川駅急行電車が正月客を満載して大森駅付近のカーブに差し掛かった途端脱線転覆一瞬にして死者40名重軽傷者160名という大惨事を引き起こしました原因はスピードの脱しぎと言われますが正月らしい晴れ着やお餅も散らばっていてひとしお涙をそそりました 山口県の笠戸工場で製作を急いでいた国鉄最大の旅客用機関車 C62 が完成しました1月23日公式試運転が行われましたが満員の客車21両を引いて時速70キロ東海道線の急行に使われるはずです 高さの線路から田んぼへ転げ落ちた機関車これは1月25日兵庫県姫路付近での出来事で目下引き上げ中です、うん、次は東京最近商船電車の事故が頻発しています線路の減り具合も相当なもので っかその整備に大荒わはわ車輪もだいぶ減って危ないものです次は関門海底トンネル万願光のためトンネル内のレールに亀裂を生じ1月18日から取り替えにかかりました次は滋賀県と京都との境大阪山トンネルトンネルの天井に穴が開いてそこから水が漏りそのため路盤が緩むのでこうして汚染係が固めていますが 年中こんなことを繰り返しています次は北の端の北海道すでに年を取り過ぎた機関車が多く積みはぎだらけで休憩中のマークがつけられ中にはすっかりダメになったものもあります資材不足を補うため係員はピンやボルトナップなどを拾って歩いています この形では石炭不足と機関車故障続出のため、貨車が動かず、そのため駅には貨物が山をなし、輸送は一歩向はかどりません。お次は大阪。ここでは人間の危機。組合員が首切り反対、運賃値上げ反対に、最終の協力を求める署名運動の最中です。<笑> お次の青森県弘前では列車延着のため待っているお客さんを3個へ案内してなぜ故障が多いかどこが悪いかそれを直すため係員がどんなに働いているかを見せていますこの通りなかなか波大抵ではありませんと一生懸命の説明をしています こういうわけで国鉄は全国至るところ大変な痛み方ですその大変な痛み方の汽車に乗らねばならない乗客はこのままでは危ない何とかしてちょうだいと叫びながらぶら下がっています3月31日朝7時45分 近畿鉄道奈良線花園駅構内で通勤者満載の大阪行き普通電車が停車中後ろから全速力で走ってきた大阪行き急行電車がこれに激突車体は重なり合ってめちゃくちゃに大破400名に上る死傷者を出しました原因は古くなった架線が切れ車体も傷んでいてブレーキが効かなかったためです この近畿鉄道7線は一昨年からこれで事故4回五5 4名の死傷者を出しています。 24日、青森県野内川鉄橋で起こった貨車20両転落事故の現状機関士2名が即死1名が重傷を負いました原因は鉄橋がひどく古くなっていたためで東京向けの配給物資も一緒に川に浸かってしまいました 電線の電化と高速道を目指す国鉄がいよいよその基礎試験を始めました静岡県三島沼津間2キロの直線コースこの試験のために架線の掛け替えをはじめ万端の準備をしています4月25日から6日間試験車の運転を開始架線の振動する様子の記録 内では、師が刻々の速力を通達80キロ110キロついに120キロに達しようとしています 車の通った後、地上では軌道の影響を測定、この調査の決壊間では、東京大阪間6時間の夢が実現できるわけであります。 の境目、カリカチトンネルは曲がりくねった1000分の25の急勾配を上る明治42年開通の古いトンネルです中のレンガが崩れたり地下水が流れ出したりしている上通風が悪くて煙がこもり乗務員が窒息するというので乗るのを断ったことから最近問題になってきましたこの調査のため6月17日運輸省衛生試験室北海道大学 その他の調査団84名が汽車に乗り込みました天井が低いため梅塩と130度の熱気で乗務員は苦しくてやりきれないといいます 団は最も苦しい仕事をする産難子の血液検査などを行いましたがこの科学調査の結果は組合と当局との争いに大きな影響を与えるので極めて注目されています。